うん、なるほど。私からいいんですか、ね、え、もうこれ発表していいんですか、うん、ワクワク。じゃあ、まずは私から行きたいと思います。私が、本土ちゃんが一番可愛いと思う瞬間は、こちらです。じゃらん。なん何だろう初めてのお料理。なるほど。うーんなるほど。ということで、打ち合わせを今普通に言っていいんですか、うん、じゃあ、まずふんふん、なるほどな。 セリフはこれです。<笑>結構がっつり書いてる。カッは、は言わないやつで。すごい。これを、うん。六6行ぐらいある。そう。で、うん、まず。うんうん。ああ、これで、ね。あ、ちょっと待って待って。何何<笑>なに な, に な, になんだなんだ。ちょっとつけてほしい。えああ、なるほどね。ああ、小道具で、ね。す ご, ー い, すごーい。ああ、いいな、確かに。あ、今、ま、絆創膏 NG とかありません、ね、いや、大丈夫です。大丈夫です。ですですはい、どこにかかああどこかな の、どっち聞き身です。こうですね。ああ、優しいあ、ああ、ああ、ああ、ああ、いいね。ああ、その、ずっと絆創膏を貼ってもらいたい。今<笑>ういうの。感じがちょうどよかったね。ううそれはシュッシュと全くったり滲<笑><笑>み出てますよ。ああ、よかった。ここだけの。いや、もうケアリーブもこのために使われてしまケアリーブいやいや、それはいいですよ。どの絆創膏かはいいでしょ、別に。結構切ったんですね。結構切っちゃう。んですああ、でもいいね。 これを持って、これを持ってお、おなんだこれこれをこれ、これ、これねあ、こういうことねこれですごーいっえって、見して、これ。これを言っ て,、うん言って、な, な, らならしたら、アミナが、え、どうしたのそれ、えーえー、みたいな。はあ、うーんうーんなるほどね。これ、これもいる。なんでう<笑><笑>、えーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん おーいすげえ。えー、楽しみ。えこれっと、そっち行っていいですかえへ、ー、いやーこれちょっと外すね、一回。えーえー、すごい結構長ゼリフなような気しましたよ、えー。結構ボリューえー、どこれ、何 ど, ど, どこでやってもらおうかな。え、これ、うん、な何どうやってやればいいのさっシ場所もあるんだ。取れますよ。これも、おー、すげえ。えー、すごい。お、いいね。いいみたい。え、えええ。ようえな、えう はい。あ, そ, そ, あそっちにこ。この映像も流れてるわけですけどね。確かに。座って、あ、っ, いいああって。おる。か っ, った、ここにしよう、ここにしよう、この、違<笑>ったー<笑>、はいはいはい、お父さん、お父さん。<笑><笑>あ、じゃあそこに立ってもらう。次。こに立ってもらって。すげえ。一体、ああ。立ってもらって、ここ出しよう、完璧ここに出します、ね。あれだな、ちょっと見つけに行すげえ、そういうことか。じゃあ、三二1九でいきますね。かルモリです。じゃ私の一番可愛い本土ちゃんまで。三、二。 <笑>これお弁当一生懸命作ったんだあ見ちゃダメダメダメだって初めてのお料理だったんだもんちょっぴり痛かったけど頑張って作ったから食べてくれるよねスタート 時間は待ってるんですけど、うんうんはい、向井さんバージンも撮りますか佐藤亜美乃と本土楓が一番向井さんが可愛 い, いと思う瞬間です三二一。<笑><笑>これ一生懸命作ったの ヘアリーブ見ちゃダメ。初めてのお料理だったんだもん。ちょっぴり痛かったけど、頑張って作ったから食べてくれるよね。はい、オッケー。いただきまし た, た, ました。本当オッケーですか。<笑>オッケー。<笑>やりましたよ。最後のウィンクが。オッケー。オッケー。<笑><ま><笑>